今夜私が昼寝を終えると枕元に八クが3つ置いてありましたおやおやもうそのような季節と感じて八策を3つ食べる終えると思い切って一人部屋を飛び出してみました24歳永年晩年気分自称カラスの育て神、スイーツ好きのリケビーシトイでございます朝の9時から夜の7時まで大きなる市場に働く傍ら 勤務時間会に創作ラジオドラマを欠かさず制作しております月に一度の休日は経産党支持者と激しく罵り合っております日本赤十字社に献血して2年烏川みのり24歳永年晩年気分田舎崩れの実家在住 人のい切りに耐えられない韓国ファンでございます。